山田浩介です、えー。久留米出身で久、えー、久留留米米でで育ちました。えー、久留米で出会ったあの人々だったりいろいろ久留米で見たことが、えー、今の自分を作ってるなぁとつくづく思ってます、えー。映画やドラマを撮影していますけど、えー、そういった中で久留米のことをアピールしていければいいなと思ってますのでよろしくお願いします。